ストーンズ田中い付きあいつがいるから、目の上のタンコブドウキジャニーズ告白も、新すぎるメンバー愛に反感類。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。新すぎるメンバー愛には理由があった。4月5日に放送されたお笑いコンビクリームシチューがマックを務めるバラエティ番組。 クリームなんたら、テレ朝サ系に、ジャニーズの人気アイドルグループシクストーンズへの田中いつき27が出演し、ぶっちゃけトークを展開した。今回はピン芸人のザジーさん34の衣装を着て、ザジーになって自分を解放しよう。という企画が放送され普段恥ずかしくてできないことでもザジーさんになれば、すべてさらけ出せるはずという趣旨の元進行。 田中さんもザ・ジーさんの衣装を着て登場。この田中さんのアイドルとは思えない衣装姿に、同じくゲストで出演していたネルソンズ和田万十さん、37、鼻にやらせてんすか。立った方がいいですよと田中さんに忠告。しかし、マックのクリームシチューエダ・シさん、52、からは彼が断らないんだよいつもと、NG を出さない田中さんに火があると反論。 すると田中さんからは、クリームなんたら、の時、何も聞かされないんですよ。現場連れて来られて、開けたらこれ、ザジーオソングへの衣装、だったと、同番組の常連として登場している田中さんだからこそ、毎回何も聞かされず、出演していることを明かし、スタジオは爆笑に包まれていました。芸能識者。その中で、目の上のタンコ部の類似タレントを告白する場面も、 田中さんは自身が類似タレントだと思っている人物としてジャニーズの同期である政治ゾーン菊池風魔さん28を挙げるとあいつがもしいなかった場合は全部俺のとこ降りてくるとまさかの菊池さんのバーターだということを告白すると亀田さんからは最近全裸ドッキリで話題になっている菊池さんについてでも菊池さんのようにフルチンになったりしないといけないよと聞くと 田中さんはフルチンいけるんですよ。とまさかの NG なしを明かす場面も。しかし、ただ、あいつがおるから、今履いてるようなショートパンツ、止まりなんですよ。本当はこれ、フルチンもいけるのに。あいつが今売れてるから、俺がやりたいやつどんどんやってくから。だから家で、なんかあいつにやれ、って、祈っている。 と、本当に菊池さんをライバル視していることを語っていました。全道近く田中家の新すぎるメンバー愛。そんな田中は、シクストーンズのメンバーについて深い愛情を明かしていた。さらに番組ではザ・ジーさんの格好だからこそ話せる本音トークを展開していき、トークテーマは、愛する人、に。 田中さんは愛する人について聞かれると僕はでも絶対的にシクストーンズへのメンバーですね。家族よりずっと一緒にいるんでと即答。そこで和田さんからその中で一番のメンバーっているんですかと聞かれるとメンバーの中でそんな優劣はないですけど、という前置きをしつつ僕の中でジェシー26を守ることになって死んだりしてもいいかなって思うくらい。 メンバーは基本それくらいのレベルの愛がありますねと語り、ジェシーさんに対しては特に愛情深いことを明かしていました。ここまでメンバー愛が溢れるグループも珍しいですよね。全能。シクストーンズをメンバー全員が10年以上の長い下積み生活を経験したクローニングループでもある。特に田中とジェシーはジャニーズ JR。 の中で、長年中心的なポジションを担いつつ、数々の後輩のデビューを見送った仲だった。笑顔でいろんな後輩のデビューをお祝いしつつも二人にしかわからない葛藤もあったと思います。だからこそ、田中さんはジェシーさんやメンバーについて血が繋がってないのにこんだけ愛情があるってことは、もうそれをも超えた何かが自分の中にあるんだなって気はしててと、 特別な感情を持っていると話していました。また、メンバー同士の中も僕たちはすごく年々仲良くなっているので、ありがとう、とか些細なことも口にします。現場入った時におはようって一人ずつに言いますし、今でも6人で遊びを行ったり、ご飯を行ったりしますと未だにずっと良好な関係だと言います。 メンバー全員が成人してやっとつかんだデビューだったからこそ、シクストーンズの結束も強いんでしょうね。全能。四角田中木が明かすグループの関係性、また、上伝からメンバーのピンの仕事とかも見たりするのという質問には見ます。スケジュール共有してますし、とメンバー同士でスケジュールも共有していると告白。この話を聞いた上田さんからはじゃあ、さ あ, あれ あいついっぱい仕事入ってるけど、俺やんま仕事入ってねえんだけど、っていう人もあるわけでしょと踏み込んだ質問が。すると田中さんは、それはから。でもジャニーズ JR 時代、まだグループ組んでデビューする前はありました。嫉妬が。ありましたけど、年々、デビュー前後くらいから、他のメンバーが忙しいことが嬉しくなってきましたねという言葉が。 ここまで嫉妬もなく素直に活躍を喜べることを話せるのは本当に家族以上に特別な感情を持っているからこそですよね。全農そんな田中のメンバー愛にファンからは 田中希の愛する人絶対的にシクストーンズメンバーなの予想はしてたけど全然大泣きしてるジェシーくんを守るためなら死んでもいいって言い切るキちゃんにも大泣き。ジェシーはやっぱりシクストーンズへの要なんだよね。全ラジオでユゴジュリがワンピースで言うとルギって言ってたのがなんかしっくりきてる。 田中いつき、マジで何年経ってもジェシーに対する思いが全く変わらない。ジェシーを陰で支える田中きのこの関係性がとてつもなく i しいシクストーンズを形は違えどみんな男度が高くて好き。泣けるんけど格好がサジーだから涙も引っ込むし何とも言えん気持ちになった。めちゃくちゃいい話なんだけど、サジーが今日すぎて笑い転げてる。6人の絆。泣ける。 と思ったけどこのジュリ見て中和。というように感動したというコメントともに、ザジー姿の田中で話が中和されたという声も寄せられていた。それぞれが忙しく活躍しているシクストーンズ。そんなグループは、今月にはついに長年の夢だった初のドーム公演も控えている。これからも強い絆でつながっているシクストーンズへの活躍とともに、メンバー愛にも注目が集まる。 四角、何をやってるんですか僕は田中木の全身ピンクのザジー姿四角4月5日の放送に先駆け投稿された番組公式ツイッターには完璧なザジー姿になった田中の姿が公開されていた。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。